羽生結弦がスーパースラムを達成した今楽しみにしていることご視聴ありがとうございます早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます韓国のソウルで行われた四大陸選手権の最終日男子公式練習で4番目の曲かけ練習だった羽生結弦は曲かけを行わずに開始15分後にリンクから上がった 体のキレも良く、気力も溢れ出して、好調さを感じさせた。羽生は、4回転トーループプラス1をイラープラス3回転サルコーを難なく決め。4回転サルコーも綺麗に決めると、その後は、トリプルアクセルから3回転フリップも飛び、フライングキャメルスピンまで続けた。ジャージを脱いでからは、3回転ルッツを2回飛び、その後は、冒頭に予定している、4回転ルッツにトライ。6回目に綺麗に決め、そのまま次の、4回転サルコーまで繋げた。 その後、再びジャージを着ると、4回転トーループプラス3回転トーループと、4回転ルッツに入るコースを確認して、リンクを後にした。この日の男子フリーは、11時30分から開始。22番滑走の羽生の出番は、午後3時00頃のため、一度、ホテルに戻ってから、午後1時半には出発しなければいけないことを考えれば、練習をフルにやると、2時間弱しか休めない。そんなスケジュールだからこそ、体力温存を考えて曲かけ練習を回避したのだろう。 羽生は本番前の6分間練習でも好調で4回転トーループプラス3回転トーループと4回転サルコーを決めるとルッツの入りを確認して3回転を飛んだ後に4回転ルッツもきれいに決めあとはコースを確認するだけにとどめていた4分に短縮した催眠の冒頭のジャンプを4回転ループから4回転ルッツに変えたのは昨季から悩まされていた氷のコンディションに対応するためだ ハニューは、昨季の世界選手権で、エッジ系のジャンプは、氷の状態の影響を受けやすい。それが少ない、統計のジャンプを入れることを考えなければいけないと話していたが、今季も前半戦は、ループで苦しんでいた。新たな、催眠を完璧なものにするためにも、やっている年数は、ルッツとループは違うし、経験値の差は、あまりにも大きいので、そこを埋めていかなければいけないと思いますが、体が動けば、ある程度は飛べるジャンプでもあると考え、経験値より可能性を選んだ。 四大陸選手権はそんな、催眠を披露する場だったが、羽生は、思わぬアクシデントに惑わされた。前のチャ・ジュンファン、韓国の演技が終わって、リンクに上がった羽生は、フェンス際の氷の状態を見てから、右手を上げてアピールして、審判席に向かった。氷に穴が開いて、下のコンクリートが見えているのに気がついた。一瞬、どうしようか考えてから、レフリーに伝えました。そこでちょっと迷って気が散った状態で入っちゃったかなというのが残念です。 ルッツに集中しようという気持ちで入っていけていればまた違ったと思うそんな状態で臨んだ最初の4回転ルッツは尻が下がって手をつく着氷で 3.78 点減点にそれでもその後の4回転サルコートトリプルアクセルは 3.88 点と 3.66 点の GOE 出来栄え点加点をもらい、3回転フリップは、エッジがクリアでないと判定されたものの立て直したかに見えた。だが、ステップを終えて、後半に入ってから崩れてしまった。最初の出来事もいい経験になりましたし、これだけ崩されるような状況になったとしても、ルッツはあそこまでいけるんだよという感触にはなったので、収穫でもあると思います。ただ後半に関しては、そこで集中しなきゃということもあったし、頭を使ったというのはあります。体力というより、頭かなと思います。